てくれましたね。レ<笑>スピード感で返事頂 い, いて。レシピードが確か。明日ライン、ラインでちょっとビデオ通話する。あ、はいみたいな<笑>。<笑>早かった、早かった、行動力。早かったですね。<笑>いや、でも、逆になんか、お忙しそうだったので、バタバタしてる感じだったので。あ、これちょっと、なんか、断られるパターンかなと思ってドキドキ、ドキドキして。全然もう、なんか、もう、すごいまとめてきたから。<笑> あすごいもうこれはやる気しか感じんと思ってやる気しか勝たんみたいな<笑>ドキドキしてこうビデオ2がピッてしたらもうニコってした顔で「楽しそうやね<笑>」言ってくれたんです<笑>楽しそうやね<笑><笑>そうやね<笑>あっ前向きだ<笑><笑><笑>早速いろいろ聞きたいことを、はい、用意してきたのでよろしくお 願, し<笑>お願いしますまずは妊娠中のエピソードを聞いていきたいなと思います 今ね結構妊娠してる友達もちらほらいるんですよまあ、日本で産むっていうことか海外で産むっていう方もいるんですけどやっぱり子供産んでからじゃちょっとできない妊娠中にこれやっとけばよかったなっていうこととかございましたら教えていただけますか、うん、妊娠中はとにかくえ、寝る寝る<笑>寝、<笑> 寝, 寝, <笑>寝まくってました寝まくってたかなうんなんかとにかく今思えばだけど もう忙しいじゃんそうですねもう毎日何かしらやることが無限にだ、ね、から一人で寝れる時間なんてもうなくなるわけやん、うん、だからとにかく一人の時間を大切にするあと映画に行く<笑>映画が好きだったからななんか<笑>はいはいだって一人で映画に行くタイミングもなくなるし滝に来は意外に行けるかな滝に来は意外といけるわよ<笑><笑><笑> うん、あとあこれやっとってよかったなっていうのは、はい、ちょっとトレーニングほんまに小さなトレーニングあトレーニングやされてるイメージがそうなんかねそうそうあの呼吸のトレーニングもやけど出産後とかさなんかむくむとか言うじゃんむくみますなんかでむくみます私1ミリもむくまへんくてえっそうほんまにむくむよえむくまへんよ<笑>でなんでなんやろと思ってたの そういうむくまない体質なんかなって思って、はい、そうしたら後で聞いたらさ結構ね足のねトレーニングとかしてるの、こう本当にこれだけフトントンと黄色上げるみたいなことして ね, うねとかなんかパッタパッタしたりとかこういうことによってなんか筋肉がさあキュッとなるからキュッとなる、ね、そうそうそうキュッとなるじゃん、そうしたら水がさあなんかその筋肉に押されてるから<笑>でこれすごいマニアックすごい筋肉すないもれないで膨らへ ん, ねんで、えー、そう。 でもそれを経験されてますからね実際その後に大丈夫だっていうの、だってあそうなんやと思って足のストレッチやった方がいいですよ、うん、足もパンパンなるんで<笑>本当につわりとかってあったりしました？全く全くない幸せもの幸せものよすいませ ん, すいませんたです多分なんか。 なんかこう常にあっけらかんとしてたなんかちょっとあれはつわりやったかもって思 っ, て思ったやつあったけど<笑>はいはい、はい、でもなんかそういうところじゃなくて舞台だったからあれっぷりのえ<笑>仕事ってそうだね妊娠したって分かってからもういつぐらいまでやってたんですかえっとね出産の1週間前まであでも臨月とっくに過ぎてそうとっくに過ぎてえー、ってたこれびっくりしちゃいます<笑> ワークショップしてたからね。なん な, な, んなら関西まで行って、ええー、<笑><笑>それは不不安というかその妊娠こんなに結構私動いているけど大丈夫なのかなっていうか不安はなかったですか？不安は全然なくて、なんかなんなら私その妊婦期間がアメリカに居てたから。 あ、そうでしたっけそうえっとねそうそうレプリンのやつ終わってでまたねまあその時には子供がいるって分かっててんけど、うん、アメリカ行ってくるわってまだまだちょっとトライしてくるわみたいな感じででその期間をアメリカの病院に行ってたのあえー、検診がじゃあそう向こう向こうそこで言われたのがなんかとにかく動きなさいって言われてあ そう逆実はねこれね日本は結構安静にしましょうっていうお医者さん多いと思うんですけど<笑>そうそうそうそう結構海外のお医者さんってこう「運動した方方ががいいいいよよっていう方が多いんですよね、うん、そうえジャンプも大丈夫なんですか?」って聞いたら「あ大丈夫大丈夫」丈夫みたいな「おえー、<笑>ジャンプ OK」と思って<笑>、ね、でも一番気をつけなきゃななのはなんかぶつけたりとかその下になんかゴロンゴロン乗ったり上からなんかすごい高いとこから落ちたりとか「はダメ」みたいな。うん そそうかそうか衝撃はダメだけどそ、まあその自分のこうリフレッシュとか運動、うん、ある程度いい汗かくある運動はするっていうのは全然ケ、OK、ーだとケーやったそれはちょっとびっくりした方も多分多いと思いますた、うん、安静にしなきゃいけない感がやっぱあると思うので、うん、ありがとうございますじゃあ続きまして、はい、出産のエピソードちょっとお伺いしたいんですけれども まずはあまあ安山、あ ？2 日かかったかな。2日かかった。<笑>じゃ実質から始まった。<笑>いや実は私無痛分娩で。あ不通にされてたんだ。そう。で, なかで計画的だじゃん。計画的にそう。で1日前に入ったんだけどなかなか出てこなくて。うん 締めてるか ら, ほらトレーニングしてしまってるから筋肉が<笑>でもなんか赤ちゃんがなんか「<笑>こんななっ て, ってなんかんなかなかここで引っかかって出てこないってなってでじゃあちょっともう明日にしましょうって言われてでマスを切られたの、はいはいはいはい、でその晩えっもう生まれるでしょみたいな「はいはい、え生まれるよ生まれるよ」と思ってなすの晩痛かったってことですか痛くて痛くて<笑> でナースコールしてもあまだだねーみたいなまだ出てこないよみたいなえこんなに痛いのにと思ってでじゃあこれは我慢してあかんねやと思ってさえずっと朝まで我慢してんけどもう無理やと思ってもう1回ナースコールしたら。はい あのえ、なんで痛いの言ってくれんかったって言われてえ<笑>言うとるわ言うてるやん言うてるやん痛いしそうあれ痛いって言ってもまあまあまだ大丈夫よみたいなんで、うん、意外とちょっちゅう来てくれないんですよねいやななそうですね陣痛の時ってそっからあ、どうしようってなって あ, のあんたお金払ってんねんから普通<笑>のお金払ってんねんからって言われてやっと麻酔入れ て, てくれてえー、っと思ってでそうしたらその次の朝 次の日の日朝にもう産みましょうってなってそっからすっごい楽になったんだけどもうね結局「あのむつ」無痛って言いながらもう痛いの経験して次の日で吸引でも出てこなくて吸引したんですかそうもうダメだったあ<笑>だだっ頑固<笑><笑>でなんかねトングみたいなので引っ張り出されてポンみたいな。 へーへーあ、でもじゃあこう切れちゃったとかさ永遠切開ってやうんですけどそういうのとかはしなかったんですか、は あ, あそうな、ねうんです結構大きいベイビーだったんじゃないな結果を切らずに永遠隕石灰せずに産、うん、めた<笑>でもその腎痛だった時間は、うん、1日ぐらいかな半日ぐらい半日ぐらい陣痛だった時間<笑><笑>ないなたでもね 麻酔を打ってから の, この出産はやっぱり少し楽なんですか、麻酔っすかあめっちゃ楽、えーえー、もうなんかね、ごはんとかゆろ食べれるし、えー、あと復帰が早い、あっ、無痛の方っておって言いますよね、うん、経験がないですよ、私、2人とも自然分娩だったので、そうかなんか次、もし3人目できたら、もう絶対無痛がいいやろって周りからすごい言われるぐらい、うん、無痛って 楽, そう楽だよと聞くんですけど、うんす、めっちゃ参考になるわ。 ほんと復帰早くしたかったから、あそうなんです、う仕事があったからえ、そこからじゃあもう、読みました、うん。ここもう、本当はもっと広げて聞きたいけど、次、行きますね。運、はい、<笑>でやっぱ、すぐに始まるのが、やっぱ新生児育児が始まっていくと思うんですけど、その仕事復帰したいなっていう目標はちなみに、何か月後だったんですか、産後。えー、っとね、仕事復帰したのは1か月。早っ<笑> はい で, ね、でも、リハが始まったのは、そう、ちょうど1ヶ月ちょい手前ぐらいかや、えーまあ、でも1ヶ月か、なかなかね、でも、まあ、入院で最初、5日間ぐらい、た分入院してました、うん、で、その後こう自分のお家に帰って、1ヶ月っていうのがあると思うんですけど、なかなかヘビーだと思うんですよ、1ヶ月検診までのこの育児っていうのも、初めてのことだらけが始まっていくと思うんですけど。うん 新ゆっくり最初、どんな感情で、どんな感情で、まあ、えぐいよね、まあ、<笑><笑>なんか、幸せと初めてのことだらけとさ、なんか、どういう感情みたいないろんなホルモンが出るから、やばい、もうどんなことでもさ、<笑>すごい責められてる感じにならん その涙がすごい出るタイプの泣き上後タイプだったんですけども愛おしくても大変でももう涙が止まらないわ、うん、<笑>かるあ感じあ分かります、うん、みんな同じだよな母乳とかはこうこん混合ミルクと混合にしたとか、うん、えっとね全然母乳やったかな最初はあ、うん、そうなんだ1年間、うん、あ一1年間結構ちゃんとありました ね, <笑>いいねそれで1ヶ月後に仕事復帰って搾乳しまくって<笑>そしたらさ乳製園になっちゃって 痛い4回ぐらいになった結局四<笑>回もなったんですかすっごい熱が出るんですよねあれそう痛いし痛いしあれ4回あれ四回乳腺炎って多分結構きついですよねきついよね出産ほど結構痛くても大変だったかもっていママもいるぐらい乳腺炎って結構涙するママ多いんですけど、うん、だから仕事復帰してもなんかちょっと1時間だったらトイレ行ってもうためて捨ててみたいな そう、出さないとね。どうもっていく、うんどん張っていくようになる。うわあ、懐かしいよね。その状態の時にで、ね、も仕事を復帰されたのはすごいな。今日頑張りましたね。<笑>大変なことがねこう。ママに襲いかかってくるんですよ。もちろん愛しさも毎日宝物のような日々もね。毎日やってくるんですけど。